ドーンドーンフィアー太郎だよお風呂上がりのヘアバンドをつけようと思ったけどなかったからこれにしちゃったパンパン意味がないこれじゃあちょっとねお風呂上がりはヘアバンド欲しいんですけどはい太郎ですということでちょっとねこっち側が暗いんですよね照明がないからホテルにおります今日はさっきほどの続きで秋田に旅に来たので今日はね軽く飲みながら、まあ、皆さんのお悩みなら質問やらに答えていきたいと思います1杯目はねビッグかな基本僕ハイボールしか飲まないんですけど乾杯 バイバイ。はい、いただきますあーす。うまい。いいーいいっすね。皆さんは最近どうですか。順調ですか。 い, いこと、何があったか教えてください僕にコメント欄のように書いて教えてください皆さんのねそういう幸せな話とか聞くと僕も元気になるんでそういう話をも<笑>っと聞かせてください僕もねニキビ直したいとか思いながら<笑>こうやって夜中に<笑>飲んでたりするから荒れちったりするんですけどなんだかんだこうやってみんなと交流する時間が楽しかったりするので やめらんねえぜおつまみはスコーン風呂上がりのビールマジでうめええもうビール苦手な の, のに半分くらい飲んだいやうそ4分の4あとね僕クリスマスマ なんか、くりぼっちとか聞かれるんですけど、太郎は、くりぼっちはありませーんバツーバツバツバツより X? 太郎は桃色クリスマスっていう桃黒のイベント桃黒のライブに行くので、太郎はガチガチに、プープープーです。まあ、大学の後輩と行くんですけど<笑>。<笑>はい、じゃあ読んでいきますか。では、最近よく聞く曲は何ですかマカロニ鉛筆の、洗濯機と君とラジオです。 めちゃくちゃいい。あと、リグレットガールの、あの、デイドリームとホワイトアウト。あと、マイヘアとかね、の男のメンヘラみたいな、男の失恋を辿ってるみたいな、過去の恋愛に未練があるみたいな曲をめちゃくちゃ聴いちゃってる。なんだか。なんででしょうね。ピアス増やしますかピアスはね、まだ1個しか空いてないんだけど、 まあ特に開けたいって気持ちもないから今1個のままでやべ、チンコ丸見えじゃんこれ。今中3女子なんですけど好きな人ができないのっておかしいんですかね好きな人ができないのは別にそんな無理に好きな人を作る必要もないし。あ、間違った。ないし。まあ好きな人って自分で心で感じるものだからそんな無理に作んなくていいよ。タロちゃんのこと、タロのこと好きになりな。あ、恥ずかしい。何これ。彼氏できませんどうしたらいいですか彼氏はそう、作るもんじゃない。 やっぱ運命ですて運命がこうカ チ, カチッカチッても知恵の輪みたいにカチャッパカッみたいな感じでねそ う, うまく結び合うもんだから無理に作ってもすぐ別れちゃうから本当に好きっていう人とね付き合うべきだよ太郎のこと好きなんかい何これ天チ父にはまってしまいましたどうしたらいいですか天秩父は太郎のなので釣り目のじゃなくて太郎の天チムなのでお願いします天秩父さん月光が タロちゃん、結婚しようじゃあ婚姻届こちらまで送っといてくださいお願いします何かモノマネしてほしいですキム・ジョンイル少女君のモノマネタロウくんはナンパしてもいいんですかナンパしてくださいタロウも街で声かけられたいので声かけてくださいすぐ飲みに行こうぜっていう飲みに行こうぜってなるんで渋谷とかによくいるんで声かけてください仕事やめたいタロちゃんやめようそれは。 そんな無理にやる必要ないからやめようすぐに、うん、やめてもっと生き生きして君が好きだから、うん、やめようあうまっタロウゲくんは好きな人にどんなアタックするのどんなアタックをするのやっぱ好きだったらめちゃくちゃ頻繁に連絡をするってのと電話もめちゃくちゃする、うん、相手が嫌だなって思ってたら引くけど相手が 相手もしたい、してて楽しいって思ってくれてるなら電話もするし。うん。まあ、できるだけ会いたいよね。会える時には会いたいって感じかな。お互いの忙しくない時に。誕生日同じ芸能人の話してて渡辺陽一さんと一緒って言うと友達が明らかに反応しづらそうで辛い。まあ、俺の誕生日が一緒なのは、なっつな。独占欲をなくす方法を教えてください。 独占欲はね俺も結構持っちゃうから好きな人はで束縛をしたいわけじゃないけど好きな人は僕だけ飲もんだっていう気持ちになるから多分同じ気持ちだろうけどで束縛はしないから別に飲み会とかあったら行ってきなっていう感じになると思うし好きすぎないことも意外と大事なのかもねはい1巻終わりました2巻目ハイボールハイボール飲んでが。 あいつ、コンビニ行くっつって全然来ないんですけど<笑>寝れない時どうやって眠りにつきますか本当に寝れない時はマジであのかあの、ホットアイマスクしてあの、お酒を飲むか太郎君なんかミックにできたの気のせいはいどうもおばんちんの眠りです 今どうしようもなく寂しい気持ちで溢れてますそれは溢れとこ寂しい気持ちが爆発したらこうハートになるでしょはいもしもしもしもしいいよちょっとコンビニ行ってきますちょっと待っててね せっ、せっ、せ、の、せー、ぽー<笑>はい、ということで、今ね、みっくんとコンビニまで歩ってきて、で、なんかね、これで足りないそうだったんで、もう一本買っちゃったんですけど、ちょっとね、秋田をちょっと見ながら歩ってたら、もうなくなっちゃったんですよ、ほぼほぼ。ほんとに。 は<笑>、まあ秋田はどんな土地なのかっていう特にあんまねめちゃくちゃ人がいなかったもうちょっと秋田美人を探そうみたいな俺が勝手に心の中で思って見てたんだけど人がそもそもいね患者さんのアセスメントに苦労してますタロクはどう乗り越えましたか まあ、太郎はね、患者さんと直接関わる仕事じゃないし、しかも実習でもね、直接的な患者さんとの接点は本当に、肺機能とかしかなくて、うん、肺機能つけたりくらいしかやってないから、直接的に関わったり、肺機能じゃない、心電図つけたりとかしかやってないから、そんなわかんないけど、まあ自分で選んだ3つだから、やるとこまで頑張ろう。うん、頑張ろうぜ。太郎揚げが好き、太郎揚げが好きです。ありがとう僕も好きだよ ハイボールは濃い最近いいことあった毎日が幸せです。自分の好きな人たちと一緒にお仕事できてるし、好きな人と毎日入れてるので、幸せです。はい。恋人は別に、今はいいかなって感じかな。一生ならんと思ってた二重になりました。片目だけだけど。ピンまあ、太郎もね、一応二重みたいな。見えるかな 最近やってるのが眼面筋トレーニングっていうので、こうぐーって閉じてぐーって開くと、ここの筋肉が鍛えられて、この、目が大きくなる。筋肉が引き締まることで、こう目が左右に引っ張られて大きくなるっていうのを最近やってますね。メンタルがゴミな自分が嫌だ。それは、変わろ。う変わらないかもしれないけど、何かに頼っていいから、お酒に頼ってもいいし、太郎に頼ってもいいから、なんか、 自分が嫌だな自分のここが嫌だなって分かってるなら何かしらね変わってみようあ<笑>やばいなんか熱い人みたいになってる<笑>名古屋に来る予定はないですか名古屋に行く予定は今んとこないかなでもシンプルに手羽先とか食べに行きたい、うん、おすすめの手羽先屋さん教えてください じゃあもうちょい飲んで軽くね質問ある程度ね読み切ったのでちょっともうちょい食べてからこ、はい、飲み切ってから終わりたいと思いますはい乾杯ゆっくり飲もうこれは太郎とねハイボールが一番糖質なくてなんか太らないっていうから結構ハイボールばっかり飲んでます太郎ははい一応ね<笑> 水も常備してるんで大丈夫です。はい。この辺の筋味ってちょっと興奮してる女子好きです。<笑>今日は気持ちよく寝れんなー、おいら、おいら、気持ちよく寝れんな。はーい、でまたね。まあ飲み終わる寸で、あとちょっと。 こんなはいということでこんな感じで太郎とお酒を飲ますお酒を飲む休日はいかがでしたでしょうかはいそれじゃあ皆さんゆっくり寝てくださいおやすみなさいおやすみなさいバイバイ